<笑>はい<笑>はいえー、と前回はですねこれか盆栽世界とのコラボ動画で使ったこれの真似をして、えー、やってみようということで8センチ盆栽を作りまして今日はですねやはりどうしてもこれがやりたい5センチです ね, ですねというために、えー、これも盆栽小のさんで、えー、仕入れてきたこんなような木ですねこれでなんとか作ってみようというふうに思います。 これで、はい、なんかこのやり方を覚えてから、うん、いろんな心拍形のやつ、うんはいはいはい、なんだろう選択肢を増えた感じがしてあなるほ ど, なるほどははいいはい、はい、結構まあどうでもなるっていうことですよねそうそうそうこれこれできするかなとかできそうかなみたいなね、はいはいはいはい、そうですよね自由だっていうことですよね、はい、<笑>自由です<笑> <笑>じゃあ、はい、えー、じゃ、これでやってみたいと思います。<笑>えっと、まず、ムラげ処理ですね。はい、ぱ、は、っ、い、と見、ちょっとね、これ下分けしてますけど、大丈夫なんで、で、こういう内側から出てるような。こういう、あ、これか、こういうやつですね。こういうのは、取っていっちゃいます。曲線の内側。あ、そうですね。そうですね。直 線, 線の内側ですね。うん、うんと、これも、ああ、動画撮るのも大変ですね。何をやってるかよくわかんない。よくわかんないです ね, ですね<笑>。これも多分いらなくなると思うんで、この内側ですよね。 なんかあんまり枝がないんでそもそも取るも何も、うん、これはいらないですねもうほとんど取る枝もないですねこれに針金、ね、かけるんですねねちょっと怖いですね細かいのをかけるんですねええ私は1ミリしか持ってないんでちょっと枝が多いんであこれもこれも下が出てますんで取っちゃいます もう先端のあれだけっていいかもしれないですねこれね玉で ね, そ う, でねそうすると意外となんかこんもりできるかもしれないです玉だけでやっぱ大野さんのやつだから、うん、ちゃんと熱見みしてる感じがああそうです ね, かね小さくてもちゃんと歯ができてそうそうそうてる感じそうなんですよねこんもりこう出来上がってる感じしますよねた玉っていうかね、うん、しかし<笑> えー、とあとねこれだけちょっと一番これですね低すぎるって、うん、あの低いのはいいんですけどちょっと低すぎるってのあるんでこれ取っちゃいますね、うん、はい、はい、で大体あの先端のこういうポンポンポンポンっていうところだけ残した感じで葉っぱを取った状況ですね、はい、じゃあ針金をかけていきましょう、うん、はい確かに太い針金の2本掛けっていいかもしれないですねそうですね最初はその安全ですねこれなら多分 2.5 でいいんですけど確かにって <笑>自分で言って自分で納得してるっ て, <笑>っ て, て, るって<笑>さっきね<笑>日本の方がいいかもって話をしてただから幅広っていうのも一ついい気がするんですよねそうそうそう、うん、もしかしたらですけど将来そういう板バネのアルミとかね<笑> だからひ平たい平たいそうそうそうそうそんなようなやつも出るかもしれないですよね。でもいいですね。ねでもうこう被覆するようにしながらこう全体で曲げちゃうとかね。売れるかも。売れるかもしれないあ。いいこと言っちゃった。ラファイアいらないみたいな、ね。そうそうそ う, そうね。兼用のあのアルミなんていうのを。あパクられるこれ。やばい。っちゃっ<笑>じゃあ二ミリをえー、っと二本かけるようにしますね。 段階では全く想像できていません正直動画としては、ええ、なかなかよくわかんないですね<笑>ええあこれが 何, 何やって何やってるのかよく分かんそっ幹に針金かけてるそうですね幹にラジオペンチで針金をかけてると、うん、で今回は小枝の先の枝っていうのがほとんどないんでそのまま全部小枝にかけちゃうと 細かな針金かけがずっと続く。ええ、そうですね。はい、この後もう一本二点五かけて、はい、であとは一ミリか一点二ミリですねなるほど。はい、それでかけてきますんで、しばし。お待ちください。さいさいいはい、ということで、針金かけ、とりあえず終わりました。今回は細かい、あの針金を、細かい枝も針金をかけてですね。はい、えっ、ー、と、一点二と一点ゼロですかね。 えー、かけましたで前も言ったんですけどこういう太い針金に加えてこういう小枝を作る針金ですよね小枝にかけた針金かもうまた幹に、えー、かけることによって曲げやすくなるというようなことが思いますで、えー、今回もですね畳みながら模様りを作ってみたいと思います、はい、まず畳むところからですねここら辺をまず一回グッとここを地べたにつける と,、はいえー、とこれをで す, すこれをね下に下ろしてですね、はい こ こ, とこうたたみ込んでこれを下に地べたにつけるというところからやってみたいと思います、はい、プライヤーでやればキュッと行けばそのまま行くんじゃないかと思い ま, すまあこの細さなんでねあーあこれなんかここ割れてるな大丈夫かなああ大丈夫かもしれないびっくりしてんかパカッと割れた気がしたんでこれでここですねギュッギュッギュッギュッギュッと動いてますか 動いてますねみ込んで。ただ固定されるかどうかわかんないんでここもまたこれとこですね縛、はいはい、ると縛るということですね<笑><笑>なんかため息が多いです<笑>なんかね今日は、えー、っと悪いことがあったりいいことがあったりで、はいえー おお疲疲れれうでです。お疲れですね。もう盆栽を全部売っ払おうかっていうところまで<笑>落ち込んでてねもう盆栽級の動画も今日も最後じゃないかっていうぐらいもで思ってた盆栽をやめると、うん、お祭りも盆栽祭りも来ないぐらいの勢いで言ってました が, 言ってたんですが先ほ ど, 先ほどです、ねえー、盆栽また買ってました買ってました。<笑> 忙しい人でですす、えー、急に嬉しくなっってねやぱり人との出会いっていうんですかねありがたいですよねいい人との巡り合いっていうのがねこれれ見てるかもしれないです、ね、<笑><笑>まあでもそういうね人の優しさっていうかねそれがやっぱり人の人生を変えるわけですからね<笑>これでも視聴者は分かってるんですよね分かんないから何言って る, か何言ってるんだってまあいろいろあって疲れてるということですね盆栽人生 えー、また危機が乗り越えたということで、はい、うんすごいですねもうなんか大丈夫ですね割れてないですね皮はね結構パリパリはいってますけど、うん、とりあえずこんな感じですねあぴったりくっついてる感じ、うん、くっついた感じですね、うん、で地べたにもくっついた感じですかね、はい はいこれでできそうです、ね、でこれなんか似てますよねここなんとなく ね, そうですねなんとなく似た感じにもうちょっとかなあ何か曲がった引っ張った次ですよね次をどうするか、まあ、とりあえずこっちでしょうね、はい、こっちにそうするとこの枝が潰れちゃいますね潰れちゃう潰れちゃうってことはこうねじりながらこっちへ行けば わかんないですわわかんないですねちっちゃくて<笑>向いてないかもしれな い, い, ない 動, 画に<笑>動画にこれを、はい、その位置でお願いしますこの位置でねこう持ってくんですねなるほその幹に寄せてるんですよね幹に寄せてるんですねいったでこいつらをどかせながら今度ここを畳み込むはい ね、ここをまず畳んで。うん、畳んで。後ろへ持ってっ。今後ろのこれもまたくっつけようとしているわけす、ね。そうですね。くっつけようとしてますね。これで三本あ。本当に似てますね。十件、ね。なんとなくね。ここがくっつけばいいんですね。教科書。教科書。中から出てくるんだよな、これだけど。まあ、それは。これはね、ちょっと。特殊ですね。特殊ですよね。 下げるためにはここをもう一回下に下げたいですね。今これにくっついてきたんですけど、さらに1回ちょっと下げています。軸軸ですか？軸ですね。芯ですね。今日また下げると。下げる。下げてあげるんだろうなきっとこれ。あそうでこれ何週間あったんですけど、とりあえず1 5 0センチのやつ私はできるだけこう厚いやつに力がかかるようにですね。はい もうちょっとはこういうふうにちっちゃいやつもあったんですね 手, 手の中にずっと持ちながら、うん、だけど多分力が入らないと思ったんであの力優先で買いましたでなおかつバネ付きのですね、はい、やつを買ってますそうですねこれねここを下ろすとこう単調になっちゃうんですねぐるんぐるんと持ちくださいこれをねこれをね、はい、下げたいんですけどそうするとこっから来て ぐぐるんぐるんんんなっちゃうんですよこっち側からするとこう回転してここ出てきてるんでもう一回下げちゃうと普通なんでここはあえてここでやめてこっちを持ってったとじゃこれをもう一回ここら辺で下げてそうそうこんなふうにやってましたねここ余計なね枝を溶かしながら溶かしながらうんやっぱりでも潰したいなここ。 ようわからんこなってきました。曲げるポイントみたいな三つぐらいでこう出すのはどうですか。あ、曲げるポイント、うん、例えば一つはやっぱ布団幹 に, に見せるために、え、第一回下げて幹に寄せるみたいな。うん、あ、まあ、そうですね。それポイント一つですよね。そうですね。うん、なんかなんかやってては。何なんだろう。<笑>なんなんろう<笑>何しろ単調にならないようにしてますよね、あの動きが。幹ですよね。あ、幹がね、幹、ね。 もう一個はまだこの後の作業ですけど、うん、枝ぶりですかね、まあ、そうですねまあ枝ぶりはねあの空間がないように埋めていけばいいんで で,、ね、でもそれやるかやらないかでなんか き, きれいにできた感が違います、ね、うんそうですね変わってきますねそれはそれはありますねそうですね、はい、とりあえずなんかこういいかなっていうのができたんで、はい、えー、と枝を取れ叩き込みますねこの辺かな う ん, んか幹を、そう、二箇所ぐらい頭がなんかあるんですよね。向きをぐにゃっと曲げて、それを下に向けてるんですよね、うん。これで太く見えると。そうですね。細い幹が太い幹に見える。うん、そうですね。そして、上がね、合体すると。そうですね。これへんと、これが頭になるか、はいはい、これ正面で、これが頭になるか。こっちを正面で、これが頭になるか、はいはい。こんな感じですね。え、はい、とりあえず、枝をたたみ込んでいって。はい。 うんでもさっきのと こ, こいいかな。 ここもいい感じしま す, いですかあとはこの枝がね、うん、もうちょっと。 こっち落ち着いてますもんねこう枝のね、うん、棚ができそうな感じなだけどこっちまだまだこっちはね、うん、上から葉っぱが出てる感じなんですね、うん、枝がこうん、あなるほど小枝が こ, こう下ろしてるってそうですよねこれう上から出てるやつを、うん、なんかこう振ってる感じる、はいうん、これは、ね、いろんなとこから出てるからそうですねここ幹から出てる枝で作ってますよねちょっと今この辺が上からもこれもね一応枝を持ってきてこの辺のガランドを埋めたんですけど、はいはい はい、この辺も、まあ、充実してくると思うんで、うん、大事だと思いますね。その幅がやっぱ広く感じますよね。あ、このね。これは広いですね、やっぱりね。こやってるとそうですね、だから、もう一段本当畳み込みが必要なのかもしれないですね。ううすね、うんここ、これ、あの、うん、あとは、先端積んでって、こう、追い込んでってね、小さくするって、まだ一年目なんでね。三年ぐらい、仕込んでいって、どうなるかですよね、うん、ということで。 分かったでしょうか小さすぎる気は撮影しづらいというピンポケはするしよく見えないってい う, 感じが、ね そ, うですね、そういう感じが。 雪ううはまだまだ。まだまだ。おおのさんのところに。あ、でももうないかあんまりね。これはあんまりなかったです。ね、あんまりひまさんも。もこんなの差し消すれかね。うん、できそうですよね。二三年かな。一、うんね、年じゃちょっと難しいかもしれないです。そうですよね。二年ぐらいすれば。そうですね。作れますからね。で, ねできますよね。これ全部できそうだな。ね、できそうですよね。持ってかないでっ て, 言われて。よかったですね、買って。うん、まあよかったですね。おお大きいやつもかっこよくなりましたもんね。うん、そうそうそう、これもね。 いきますか。いきなりおも手コーナー。おも手コーナー。<笑>とりあえずこれとこれとこれと、うん。まあこれがあれば、ね、この三つがあればなんとかなります。針金切れば何な、なんでもいいです。そうですね。うん、そうですね。やっとこもんなけは、ちょっと あ, あれは ね, ね。そうですね。針金つかめないから。そうですね。買ったほうがいいですね。ね、うん、この辺の道具は。はい。あればできるということですね。はい。木はね、本当に下手すら数百円の、うん。そうですね。 でできますからそうこれもういいじゃないですかいいじゃないですか。 やっぱバラをイメージしたね。バラですね。<笑><笑>いやまさしくほらタコ作りってタコ作り。うん。こんなこんなやつですよね。よはい、あシーンがあってこうね一見こうカブタチ風に作りそうなそう、ね、あのやつですけどそれをこうぎゅっと縮めたってことですよね。これもこれしかできませんでした。いいじゃないですか。自作で。自作で。素材作りみたいな感じです。よ今これ作っていて来年どんだけ遊べるかの。そうですよね。感じで す,、ねそで す, ねそですね。そうですよね。ということで手軽にできる<笑>。<笑> 新<笑>白のミニ盆栽作りですね。五センチはできた。できたっていうことですね。すねそうそうそ う, ほ う, ほ う, ほう。これですね。五センチ盆栽。五センチなんですかこれ？五セン。あでも五センチ切ってますよね。四点四そうですね。五切ってますもんね。切ってます切ってます。おいたついに。はいに。枝はこれをね、化粧鉢に入るぐらいまでいければ。はい、そうですね。そうですね。これにシャリも作ないと。うん。これなんか多分この枝取りよですね。これね。 うん、邪魔ですよ ね, ですね。これね。正面ですか、ね。そうそう<笑><笑>ということでということで五センチ盆栽できました。できましたと。おめでとうございます。あ、りがとうございました。以上ですね。<笑><笑>はい、ありがとうございました。もう一個作ったと。ね、そうですね。今日はえっ、ー、ともう一つこれはあどうどうだっけ。<笑>分からない。かりました。これだ。これはねあのツイッターで撮影前の形は作ってますんで。はい これも完全なもやったやつですね こ, れこれがきのうやったやつ。 あ、これも、これ、この、札が、昨日やったやつですね。はい。はい、で、今日やったやつがこ、うん、これと、これと、これですね、はい。病気です。病気です。<笑>病気ですはい<笑> まだまだありますんでただあの<笑>動画としてはもう、ええええ、この畳み込みもう十分とって も, るんでもう そ, うそうですねあのちょっと違うの考えますできれば、はい、ただちょっと動機がこの時期できないっていうことなんでそうですねあんまりね、えー、ちょっと考えますんで5両5両とかそうですねあれば ね, ねやりたいですよね 帰れって言ってますよね。るんで<笑>終わりにしましょうか。うか終わりしましょうか、はいえー。動画のご視聴ありがとうございました。盆栽 Q ではスポンサークレジットを募集しております。はい、詳しくは概要欄をご覧ください。<笑>よろしくお願いします。そんなお得な企画ができたんですか。そんなにそんなにお得な企画ができたんですか<笑>。広告です。広告です。はい。<笑>はい、ぜひ、はい、お願いします。<笑>